私は同じ木の下に座っていた。朝の瞑想の時間だったからだ。それにしても、あの忌々しい鳥、決して忘れることはないだろう。あれは、この土地に固有のものだとは思えなかった。それは多分、笑いかわせにだった。おい、ああいうものは迷惑千番だ。いくつかの石を投げると、 それは正確に戻ってきた。次の日の朝、私はとても早く木に登り、笑いかわせミが目を覚まし、羽毛と、葉のふさをつけた。私は、大きな笑いかわせみのように見えた。とても素晴らしかった。バカな鳥が来て、私の横に止まっていたが、それだけで、私は、計画が終わったとは思っていなかった。 解決できないと思うそれは自ら呼ぶもの私はそれを何と呼ぶべきかと思った。慣れなければならないと思う。ここのアンタゴニストになるつもりなら、私は少なくとも私の隠れ家の名前を持たなければならない。私は自分の時間と何か関係があるのか誰かいないか私はどうしてもトイレに。 いけんだ私にはキャラクター開発の余地がなく私の隠れ家という名は少し物を追加するためにできることのほんの一部だだから私は一緒に行った怒りの道場それは私にはとても恐ろしく聞こえるしかし私は何を知っている私は池に浮かぶのが